レディオトシポン104はいこんにちはドラムトシポン104ですご覧お聞きいただきありがとうございます第2回目になりますラジオトシポン第1回目からだいぶ間が空いてしまいました申し訳ありませんさて今回はまた新しい企画を盛りだくさんにして お送りしていいいきたいと思いますどうぞ最後までお楽しみいただけたら幸いです、まあ、世間では桜も方もだいぶ咲いてきていい気候になってきますが私相変わらず花粉にやられてしまっています、えー、こちらね今しゃべってる声もちょっと鼻声混じりですけどね、えー、そして今回のラジオ都市本も新しい企画盛りだくさんでいきますそれではよろしくお願いします ドラムトシポン104がいたラーメン屋さんナンバーワン記念すべき第1回目はラーメン豚山町田店町田からですね徒歩3分ぐらいでしょうか JR 横浜線小田急線町田駅から徒歩3分ぐらいのところにあります 町田ツインズの近くですかねここのラーメン屋さんは二郎系インスパイアーのお店でありまして非常になんていうんですかあの白を意識したラーメンですねで豚山というくらいチャーシューが非常に美味しいお店であります とても気に入ってるんですよね。ここ最近行っております。はい、えー、こちらがね、券売機ですね。小ラーメン、ミニラーメン、大ラーメン、汁なしにつけ麺、えー、小豚、ミニ豚、大豚、小豚ダブル、ミニ豚ダブル、大豚ダブルと、えーね、こう用意されてるという感じで、ねえー、汁なしつけ麺とかの。 下の方にね、えー、オプションの生卵粉チーズ豚をもう1枚とか、えー、味玉辛ミラ白髪ねぎライス大ライスなどねいろいろ他にもこうオプションがございますここはですね女性を意識したミニラーメンというのをね、えー、用意してあって女性の方でもすごくこう量がちょうどいい感じにあの用意されてたりするという。 なななかなかかいいいお店ではないではしょうかねまた男性にもね嬉しい形でね、えー、メニューもありますのでねがっつり行きたい方もすごくいいのではないかと思います、えー、僕はいつもしょうぶたというのを頼んでおりますしょうぶたのね、えー、場合は豚が5枚入ってまして麺は 250g という形ですよね ま、だ僕はあの大とか大豚大豚ダブルとか挑戦したことないんですけどね、えー、たまにあの夜行った時にもう豚がなくてですね小ラーメン、ミニラーメン大ラーメンっていう時が一回ありましたねまた汁なしやつけめもまだ未体験ですそれではね早速食べたラーメンを乗せてみます この、ねえー、豚山さんのデフォルトで出てくる、えー、味感がですね僕はあのー、普通のジローインスパイア系だといつもちょっとこう塩辛く感じてしまうんですよねでもここの豚山さんはすごくデフォルトで、えー、いい感じでその全然しょっぱくなくて、あのー、僕好みな感じで出てきますねすごく、あのー、味付けはいいですね 麺はオーションを使った、まあ、やや不透明な感じの麺で来まして非常に、あのー、スープとバランスが非常にいい感じですね、えー、またこの煮豚が非常に美味しいですね一番最初に食べた時の煮豚の美味しさが一番美味しかったかな直近で食った時に、まあ、ちょっと パサッとした感じがあったんですけども、えー、一番最初に豚山さんを食べた時の煮豚は非常に柔らか豚でですねもう美味しかったですねその時にね、えー、その、あのー、印象がすごく残ってるんで、えー、気に入ってこちらによく通っております、えー、野菜は そんなくたくたしてなくてシャキ野菜な感じでいい感じなんですけどもまあ僕的にはもう少しましましだったら持ってもらってもいいかなっていう感じなんですよねなんか頼み方があるんでしょうかね結構もうちょっとこうタワーのような感じに増してもらってもいいのかなとか思ったりはしますけどもでもまあこの森でもかなり量がありますからあ十分お腹いっぱいになりますね 釣り行きたい人にとってはまあやっぱり台、えー、で行くともっと持ってくれるのかもしれませんね僕の場合は小なんでね、えー、とこのくらいなんでしょうかね本当にあのおいしい二郎インスパイア系のお店でございます、えー、町田以外にも他にも店をなされてますね、えー、そちらももし、えー、気になる方がいらっしゃいましたらラーメン豚山さんぜひ みてください。ね、店の雰囲気もすごくいい感じだね。店員さんもすごく元気が良くて気持ちのいいお店です。ぜひおすすめです。ドラムトスポン一例案のサンバキックの時間ですよ。はい、私サンバキック大好きドラマコスポン。 お届けいたしますそれでは動画をどうぞ ニュースはいここではですねトシポン・チレオンが最近買いましたズーム Q2N4K という新しい機材ですねこれでまたあの映像の方 4K で撮れたりとかですね音もさらに Q3HD もりも もっと上の段階の音で、ハイレゾーンの対応ですかね音でも取れるという新兵器ですね、新機材買いましたえこれからね YouTube の, 方の活動にもこちらの機械を使っていきたいと 思, と思いますので皆様、どうぞご期待ください。 いかがだったでしょうか、ラディオトシポン1レヨン第2回目でしたね。えー、最後までお聴きいただき、本当にありがとうございました。ぜ、え、ひ、ー、もしよろしければチャンネル登録、高評価、コメント等いただけると、こちら動画を作るモチベーションが上がりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは はい、3回目レディオトシポンぜひご期待ください DJ はドラムトシポン104でしたそれではまた